ここ1週間、もう手すりをつかまりながら、家汗をかきながら、階段を上ってました、左の股関節が痛くて。でも、たけし先生に今、少しやっていただいて、見てください。 あの大腿骨 と, いうことでもうで大シーズだったんですねもうそれが決定してたんですがあの付け根のところ体重かかるところそこに金、ま、具、あ、を入れなきゃいけないということだったんですが、まあ、先生に見ていただいて少しずれたんですねその絵師が。 あの体重がかかるところのちょうど真ん中にあったと思うんですが少しサイドにあるということで、まあ、あの難しい手術なので、まあ、今回はしないで、まあ、痛みを伴いますけれども、まあ、あのまだ金具入れるには早いので、まあ、入れなくても済むのであの薬でちょっと治療していきましょうというお言葉を先生からいただきました。だから先生が あのやっていただいて移動したのかなと思ったりとかもしてもう少しでも楽になりたいと思って今日は来ました最初はしないんですけれどしないからこそも金具をつなげなきゃいけないっていう状況の中だったんですがこれは珍しいと。 こんなところに石がちょっとずれているできているから<笑>これは奇跡ですね<笑>というふうに、まあ、言われまして2日ぐらい良かったんですがまたそれから痛みを伴ってちょっと今だからものすごく痛みがあるので強いお薬をいただいてちょっと痛みを取っている状態なんですけれどもまああのずれていて。 本当になくなってしまえばいいかなもしかするとなくなるんじゃないかなという錯覚さえも今 あ, あのー、ありますもしかするともしかするかもしれないというような感じで慌ててきました<笑>あと簡単じゃあ痛を取ってまたちょっと変えてまた改善行ってみてください、はい、よろしくお願いいたします これああ痛いですねこれみたいありがとうございましす、うん。なんか軽くなってる気がしてます、うんうん。そこになんか刺さってるからね、うん。この膝。何ってますかね。これでも多分これが痛い原因だと思うから、うん。医師の先生もびっくりしてましたので。 もうずっとちょっとあのマリカのある限り会わせていただきた い, い, ああ い, い、ありがとうございました。ありがとう。今はどれですか、うん？もうあの楽です。すごく楽です、ね。もっと軽くするよ。はい。もっと軽く。えー るあるあすごいありがとうございました。